それでは、東院学園小学部、黒金の皆さんです。会社の皆さん、こんにちは。こんにちは。ここまでやってまいりました、東院学園小学部です。えー、こちらのパンフレット、去年の写真、東院学園小学部を使っていただきました。このステージ、とても思い出深いステージとなっております。今年も皆さんに笑顔を届けられるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。 東県小学部黒鐘2019響き浜江 スーパーパ2018多くの刺激を受けて今年もまたやってまいりました有名チームに挟まれて大変いい刺激を受けております我々子どもチームができることは多くを引き継ぎ刺激を受けて未来につなげること強豪チームの皆さんいい刺激をありがとうございますさあ見たいい刺激を胸に。 今日の演舞、ステージ演舞ナストとなります気合いに行こう いありがとうございました。小林学院小学部